でえっと、J ポストチームですけども、あの、このプロティオムデータベースっていうものを、えっと、2015年の4月からあの開発を始めております。でえっと、J ポストですけども、あの、大きく分けて3つの部分に分かれていて、リポジトリ部分、それからリーアナリシス、再解析の部分と、それからまあ、データを収めているデータベースということになります。で、えっと、データを統一的に、えー、っと、集めて、それを共有する。 ととということをまあ指名としておりますでまずはこのリポジトリの部分ですけどもこれえっと2016年の6月からえっとこう統計を取って見ているんですけどもあの見ていただいてわかるんですが最初の頃はまああの1年100プロジェクトぐらい集まればいいなと思ったんですがだんだんこの角度が徐々に徐々にえっと高くなってきて。 でえっと、そのコロナが始まった辺たりからさらに加速しておりまして、えーまああのえっと、世界で見るとどうもあのコロナに入ると少しこのデポジトがあの、えー、減ってるんですけどもなぜか。 えっと、このアジア・オセアニア領域のえっとプロテムデータのデポジットはむしろ加速しておりまして多分皆さん出張に行かなくなってラボにとどまってあの腰を据えて論文を書き始めてどんどんデポジットしてるんじゃないかというので、まあ、日本人はあのなんていうかこう雑用がやっぱり多すぎるっていうことじゃないかななんて思っております。 であの 1,000 プロジェクトをついに超えたってこれ8月の時点ですけども現在今、えっと、1,100 ぐらいでこれまだこの角度は上がってきているというのが現状です。でユーザーのディストリビューションもちろんあの日本が一番大きい丸になってますけども、まあ、あの当初の、えー、と目論見通りアジアオセアニア地区から、まあ、あのたくさん集まっていますそれから北米もそれからヨーロッパも実はあのあの結構ちゃんと集まってきていて。 えー、っとユーザーはまああの順調に増えて500ユーザーザをまあ超えていいるということですで、えー、っとこれ2020年の時と2021年の比較してるんですけども、えー、っとちょっと特徴的なのがあの大体半分ぐらい人のデータでそのほかもろもろという感じだったんですけども、えー、っとこの1年で急激にこのえっと 種, 種の数が増えております。 これ何かなと思ったら、まあ、バクテリアの数が多分増えてるんじゃないかなというふうに思いますけども、えまあ、こういう特徴があの出てきているということです。であの特徴1としては、まあ、フレッシュなデータが、まあ、勝手にどんどん溜まっていく、まあ。我々努力してるわけじゃなくて、勝手にユーザーがあの入れてくれているので、まあ、非常にありがたいわけです。で集まったデータを、まあ、その再解析をするというのを一つ特徴にしております。 でどういうことかというとそのプロテオムのデータはあの、えー、っとそのデータの種類 の,、まあ、あの持っている、えー、特性によってあのどんどんどんどんこう積み上げていくと偽ヒットだけがこう直線的に積み上がってしまうなのでエ ラ, エラーのコントロールというのが非常に重要であるということがすでに分かっていますなので、えーっとまあ、データが増えると偽物も増えるのでこれをコントロールしながらあの再解析をするというのが一つ特徴です で、時間の関係で、あの、もう詳しくは述べないんですけども、このユニスコアというスコアを、まあ、我々で開発をして、あの、この一つの統一スケールの上で、えー、っと、再解析をすることによって、あの、ニセヒットをコントロールするというのを、まあ、特徴にしております。で、例えば、えっと、ヒューマンプロテオムプロジェクトというのが2010年あたりから走ってるんですけども、それを構成するある一つのデータセットを取ってきて、 で、えっと、元々のデータセットがまあ7800ぐらいタンパが含まれてたんですけども、その、このユニスコアでやると、それが9440ぐらいに増えるというような、あのことになっております。で、えっと、特徴2としては再解析によりデータの統一化が実現されるということです。 で、えっと、三つ目のこのデータベースのとこですけども、こうやってまあ再解析をすることによって、えっと、我々グローブと呼んでますけども、あの、すべてのデータをこう集積したあのデータセット。で、その中から、まあ、欲しいデータを自分でカスタマイズして、抜き出してきて、あの、欲しい形でビジュアライズして、あの、欲しい解析をする。 っていうことがあのできるようになるっていうのをまあ目標にしているわけです。でリポジトリとデータベースをまあ二本の柱にしてそれをつなぐ再解析があるということになっています。どんな感じかというとえっと自分でまあ検索肢を選ぶんですけど例えば IPS と比べる相手としてその元になっているファイブロプラストを選び で、えー、っと、こう解析を始めると、その2つのデータセットの中での、えっと、定量的な解析をして、このエクスプレッションディファレンスっていうので、えっと、ボールケのプロットを書き、で、行き地をまあ自分で上下することができるので、えっと、ピーチをどこに設定するか、それから、えっと、例をどこで設定するかっていうのをまあ勝手に変えて、例えばこのピンクの右上の領域に入っているタンパクが下の表で、やっぱりあの、ピンクになっています。 で、このピンクのものこれがまあ一つ一つのタンパク質がここに乗っかってるわけですけどもでこれについて例えばケグのパスウェイのエンリッチメント解析をするというと、えっと、これ今リアルタイムで解析あのこの時間でまあこのぐらいの解析ができるということですけども、えっとケグのパスウェイがまあこんないろんなものがこういうふうにえっと出てきてで数値化して表すとまあこういうふうになると。 で、ある一つのものを今、ライボソームなんとかだったと思いますけども、えっと、それをパスウェイ上にこう貼り付けると、まあ、こんな感じで出てくるということになります。で、えっと、もう一つは何を選んでるすスプライソソームを選んでますが、あ、違いますね。ライボソームバイオジェネシスの方でした。あ、スプライソソームでした。はい。えっという感じで、えっと、ま、こういう解析が、あの、できるようになるということで、えー、あります。 で、えっと、いろんなデータベースとの連携も進んでいて、今日多分最後にあの話されるチップアトラスとの連携なんかもやってるんですが、ちょっと時間の関係でそのチップアトラスの話を今日はしないんですが、えっと、ユニプロットの連携もあのすでにできていて、これユニプロットの画面ですけども、ここにえっと、J ポストっていうのがえっと、あるかと思います。この辺、この辺にありますね。 で、えー、っと、この J ポストのところをこうクリックすると、あの J ポストの画面が出てきて、えー、っと、えー、っと、このプロテインブラウザーっていうのが真ん中あたりにありますけれども、まあ、これ我々開発したこのプロテインブラウザーの中で J ポストの中にどういうペプチドがどのぐらいの頻度で入っているかっていうのがこう図示されていて、それからペプチドシェアリングっていうのが下の方にありますが、様々な ISO フォームごとに、まあ、こういうふうにあの図示もできるようになっております。 で、えー、とカスタム DB の作成ツールと可視化ツールを、まあ、提供をあのしているということであります。で、えー、とこれあのトップページなんですけども J ポストのトップページで、えー、とこんな感じになってて、えー、と左上にリポジトリがあってその右横に、えー、とデータベースがあります。 でワークフローのところにこれ再解析のワークフローが書いてあってさまざまなツールについてこのガジェットの中に入っていますでえっと先ほどあの PDBJ の, あの紹介でもありますけど我々もこの COVID-19 についてちょっとカスタマイズのものを作りまして、えっと、再解析等をやっておりますのでその紹介をあの今日はさせていただきたいと思いますでこの COVID-19 のところを パ, パチッて や, やりますと えっと、その再解析をしてているデータセットが出てきますで例えばこれ上から123456個目の、えっと、PXG08357 っていうこの INHIBITION OF GROSS f a c t e r s i g n なんとかっていうやつを選んで、えっと、これ再解析をしてみましたでこれモレキュラーセ ル, にセルに昨年度発表されたこの、えっとえー、ケビン・クランさん等 の, あの論文です でえっと、この論文について、えっと、その生データを我々は再解析を我々の方法で再解析をするとどうなったかっていうあの紹介をさせていただきます。で、えっと、これリン酸化プロテオムのデータセットなんですが、えっと、データセットオリジナルの論文では1万6700ですけどもこの J ポストで再解析すると2万7600ということであのまあ全然違う数のデータがちゃんと出てくるということで。 で、それ、ペプチド超越に直すと、えー、っと、この論文で報告されているものは、短めのものに、えー、っと、バイアスがかかってまして、J ポストで、えっと、再解析をすると、長いペプチドもちゃんと同定実はできているということが、えわかりました。で、えー、っと、この増えたデータを使って、まあ、あの、 実際にバイオロジカルに新たに発見できるものは何かっていうのはまた今度どっかで報告させていただきますけれども、えっと、一つこれ特徴的なのが、えっと、この SARS-COV-2 のタンパク上のリン酸化の部位なんですけれどもこれ ORF3A っていうタンパクの、えっと、ここにリン酸化があるんですが。 えー、っとこのオリジナル結果それから J ポストのみ両結果共通っていうので色分けしてあるんですがこの、えっと、3つは J ポストのみで、えー、見つかっているでこちらはあの J ポストでもオリジナルのものでもまあ発見されているということ で, でさらにこちらの方は、えっと、もっと複雑で、えー、っとこれ1アミノ酸違いの場所に えー、っと、オリジナルのもののみ、それから J ポストのみ、オリジナルのもののみっていうふうにこう並んでいまして、で、このペプチドがあの、まあ、味噌なんですけども、このスレオニンのところにリン酸化がついているはずだっていうのがオリジナルの結果で、えっと、J ポストで再解析をすると、いや、そっちじゃなくてこっちだっていう結果が出ます。えー、っと、実際に MSMS スペクトルを我々がマニュアルでキュレーションして、 えー、っと、間違いなく、このセリンの方がリン酸化されていて、スレオニンの172番はリン酸化されていないということがわかりました。なので、多分、あの、大急ぎで解析したから、あの、こういうことがポツポツできているのかもしれませんけども、えー、っと、統一した基準で、あの、同じ基準で、まあ、大規模なデータを、あの、一定に解析していくっていうのは非常に重要なことだっていうのが、まあ、改めてよくわかったわけです。 で、えっと、最後ですけども、これ、まあ、使っていただいて何本のものなので、えっと、使っていただきたいんですが、その、えっと、やはり我々とぜひコラボをしたいと。あの、えっと、一緒にこう、あの、なって、あの、まあ、大きなデータをいろんな視点から、あの、解析していただきたいなと思ってますので、 えー、っとこれあの、チームメンバーですけども、この中であの知ってる人がいてもいなくてもいいんですが、なんか面白いアイディアを持ってる方は、ぜ、え、ひ、ー、声をかけていただければ、われわれと一緒にあの何か面白いことをやりたいと思います。どううもありがとうございました石山先生